おはピオザウルス、こんにちは、太郎です。<笑><笑>はい、ということで、ざっと1ヶ月ぶりくらいの YouTube だと思うんですけど、皆さん、元気ですか 見当を見せてるだけです今日はですね何をするかと言いますと前回ねあの植、ー、毛っていうのを行ったっていう動画を上げたと思うんですけどアイドルのデビュー日の2日前に植毛したので6月19日デビューだから6月17日に植毛したんですよなのでざっと3ヶ月弱経ってるってとこなので植毛して3ヶ月でどんなもんだったのかっていうのをね皆さんにお見せできればなと思いますこれから植毛する方もね僕にねちょっと痛みってどうなんですかとか相談があれば 答えるのでぜひ相談してくださいプラスちょっとねただそうバッて乗せるだけだとちょっと時間が余ってしまうのでちょっとね軽く最近のアゲアゲメイクをしながらどっかのタイミングで紹介するのでお見逃しないように見てくださいはいそれではっ僕のメイクって本当に数秒で終わるのでいつの間にか変わってるみたいな。 先に使うものだけ紹介すると涙袋を描くやつとあとアイシャドウキャンメイクかなダンヌのハイライトこれおすすめなんですけどディーアップっていうところのっとアイライナーこれ結構ねナチめっちゃナチュラルにアイラインがかけますそれくらいですねちょっとじゃあ早速メイクしていきたいと思います一瞬でメイクしますね二2 <笑>か はいととうことでメイクも終わったところなのでこのままねちょっと紹介したいと思います食物現在の状態で言う と, ちょっと上を塗らなかったのはそういう理由なんですこういう状態ですまあねちょっとね僕ハゲてるわけじゃないんですよ本当にハゲてるわけじゃ見えますかね縮れた毛が生えてきてるんですよ一本めっちゃ長いのいるないじれた毛たちが生えてきてますだからね陰毛みたいな 陰毛が生えてきてきるみたいなな感じで何を言うたんでねなんかねねか最近ほんとにもう食生活だったりが悪いのか知らんけど白髪がすごい多くて顔と同じ色なんですよねここがあとねほんとはねなんか4ヶ月目くらいから生えてくるらしいんだけどなんかもう3ヶ月の段階でそこそこ生えてきてるから割と早いのかな早く生えてんのかなっていう印象もありますねで痛みも特にないけどただ赤みがね消えないからねデコはなかなか出せないんだよね ずっとと帽子とかでも全然ねこうしたらほらいけるでしょ持てそうでしょでまたね随時なんか報告したい動画とかあれば撮ると思うので是非見てください